皆さん、こんにちは。小木部チキです、うん。今日はですね、チキラボで行った調査のうち、ストーカー被害の実態調査についてお話したいなと思っております。うん ストーカー被害の実態について、作家の内田尾淳子さんに依頼されてリサーチを行いました。その結果、様々なことが分かりました。ストーカー被害、スくみアトであるとか、必要な交際の要求などの被害を受けた方が1割程度いるなど、これまでの内閣府の調査などでも明らかになっていたことが確認された一方で、独自の調査項目を設けることによって、新しい様々な事実というものが分かってきました。その事実とは一体どういうことなのかというと、一つ、今回行った調査では、私たちはストーカー被害を受けた方々が、 行動変容をしたのかということとも調べました行動変容というのは要は付きまとわれたことによってメールアドレスを変える引っ越しをする仕事を辞めるある夜に出歩くなくなるより服装を変化をさせることによってターゲットにならないようにするなどいろんな行動変容ですストーカー被害にあったおよそ9割の方がそのような行動変容を行っていました特にこの行動変容の中で街を出歩くなくなるであるとか服装を変えるであるとか乗ってる電車を変えるであるとか引っ越しをするであるとか そうしたの対応というものは男性被害者よりも女性被害者の方がより多いということも分かったんですね。で、こういった調査をもとにして、ストーカー規制法の改正というものを今国会で求めています。今国会ではストーカー規制法、GPS の望まない設置というものが違法ではないということが最高裁判決で出たことについて、つまりストーカー規制法に反しないということで、えー、判決が出てしまったことを受けて、では法改正が必要だということで、GPS の無断設置、 これが違法化になるという改正が行われるんですね。その改正というのはとても重要で、とてもいいことだと思います。誰しも自分の居場所というものを勝手に誰かに把握されるということは恐ろしいことですよね。そうしたものというものを法的に規制することというのはとても重要なことです。一方で、今回のストーカー規制法、改正を行ったとしても、その 中身について、まだまだ不十分な点は存在します。それこそ、えー、アイドルの人をファンが過剰に追いかけるとか、後者の行為というのは、つきまとい行為というものには当たらないということになる。私が相談を受けた作家の内沢純子さんは、2回警察に相談行ったんですけれども、1回目はストーカーだというう認定されたけれども、2回目、交際相手と別れた後、つきまとい行為が継続した点については、それは交際相手ではなくなったからつきまといではないということで、ストーカー規制法の対象外だというふうに言われてしまったんですね。 でこのような運用の仕方も問題である一方で、この恋愛関係でなければ付きまといに当たらないとい う, うになってしまえば、例えば顧客、あのお店でたまたま知り合った人が、どんな感情かわからないけどやたら付きまってくれる、なぜ付きまとうんですかと聞いても何も答えてくれないであるとか、よくあるのが、交際相手の元交際相手などから付きまとわれるということですね。つまり 交際相手の元交際相手は今の交際相手のことがまだ好きである。で、その交際相手に付きまとうだけではなくて、その交際相手の現在のパートナーである自分に対してもあの人と別れてくれるようなことを必要にメッセージを伝えてきたり、あるいは自分のことを監視するようになっていくる。こういったようなタイプのストーカーというのを広く見られているものなんです。しかしこのような付きまといに関しては、ストーカー規制法の法の対象になっていないんですね。 なので、このあたりについて、ぜひ改正をしてほしい、というようなことを要求しています。実際、私たちの調査の中でも、恋愛関係になかった相手、例えば交際相手、元交際相手だけではなく、バイト先の同僚とか家族であるとか、あるいは知らない相手、あるいは職場のお客さんであるとか、そのようにその関係性が薄い相手、あるいは恋愛関係ない相手からの隙間とい う, というものは相当広く見られたんですね。 なので、このストーカー規制法から恋愛要件を外すということは、とても重要な一方だと思います。もう一点、ストーカー規制法の法改正を行うのであれば、加害者の治療義務というものも設けることが必要になります。加害者の治療義務というのは、要は、加害者というのは、付きまとうという行為に対して依存している状態になっているんですね。依存症というのは、いろんなレベルの依存症があるんですけれども、物質依存と行為依存の大きく分けて2つが存在しています。物質依存というのは、アルコールであるとか、 タバコであるとか、薬物であるとか、そうしたものを体内に取り入れることに対して依存するというような類のものです。一方で、高依存というのは、まあ、例えば、買い物依存であるとか、セックス依存であるとか、あるいは様々な攻撃に対して依存をするというようなものもあります。隙きまといというのも、その高依存のうちの一つですね。 最近話題となっているものの行為依存ですと、クレプトマニア、窃盗依存症ということで、あの、特に欲しいわけではないけれども、何かを盗むという行為をついついしてしまう。そういったような行為を知らないと不安になってしまうというような方もいらっしゃいます。 でこのストーカーというのも一定程度の行為依存だということを考えるならば治療というものが必要になる。なぜ治療が必要なのかというとそれは加害者の人権という観点も当然あるけれども被害者が本当に安心するためにはもう付きまとい行為が二度と起きないというような状況を作ることが大事なんですねとなると仮に懲罰を与えたとしても例えば1年2年で出所するよということになるそうすると出所したらさらに逆らみをして付きまといが激しくなるそういった怖さもあるわけですね。なので 懲役刑を課す代わりに様々な治療を受ける。あるいは懲役刑を受けている間に様々な治療を行う。どういったようなバリエーションもありると思うんですが、そういったような仕方で、加害感情、加害行為というものをキャンセルするというような仕組みが必要となってきます。今、ストーカー規制法以外にも様々な法律、国会で議論されていますけれども、このテーマというのはとても重要な問題だと思います。ぜひ多くの方に注目してほしいなと思います。ご視聴ありがとうございました。